皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年7月19日、昨日のバトンちゃんの続きですが、どういう風に答えるのが正解だったのでしょうか。やはり、まだ生まれていなかったと答えるべきでしたでしょうか。でも、それも安直すぎて、なんだか違う気がしてなりません。 それはさておき、バージョン 6.2 から、選手誤差と床闇の報酬が変更になりまして、1日1回確定になりました。なので、床闇の3つを新たな日課にして、アイテムを集めようかなと考え始めました。日課にするなら、一発で楽に倒せることが大切なので、強さにあたりがちょうど良さそうな感じです。できれば、このサポート仲間の構成も変えたくないので、このまま行きます。さすがにもう、メイブとダークキングは余裕ですね。 龍画石がもったいないので、強さ3にしてもいいんじゃないかというくらいの余裕っぷりです。ただし、レグナードだけは、やはり別格でした。強さ1でも大苦戦を強いられます。この構成でも倒せなくはないのですが、結論としては、この構成で戦ってはダメです。今日は一発で倒せましたが、これは全く安定しないので、素直にパラディンと僧侶のサポート仲間を入れた方がいいです。 ちなみに、調子に乗ってレギュローも行ってみましたが、ちょっとした油断で一気に転がされました。やはり選手誤射はいろいろ準備して臨まないとダメですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。